感じなん確かに揚げた瞬間練乳 の, あの甘い香りしましたの、ね、でではいただきます。 続いては練乳だったり。こちらはちなんか重量感があるんですよね。多分見たものだとは違うなと思いました。では、飲んでみます。その部分チョコが分厚く噛んだ瞬間に練乳の甘い香りが普通中に色あせていて美味しかった ササクサク食感のっかに味わえて濃厚な練乳が普通常のホワイトチョコとはまた違ったおいしさをしていますねもう大満足でしたの、ね、でこちらも点数を差し控えますそう考えるとこちらのねアップルミルクの練乳がたくさ確かにユーズ感も練乳の味もあったんですけどチョコボールに比べるとちょっと下がるかなっていう部分がそれは残念でしただ か, かなり甘いので甘いミルクが好きな方にはおすすめですがラテと呼んでるとちょっと語弊があるかなっていう気がしました 飲めるようにした練乳というような印象でしたのでこちらの点数をさせてすご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいエンブシュー